さらなる力を求め転生した俺は数千年の時を超えマティアスに生まれ変わった前世の全ての記憶を取り戻した俺を待っていたのは残念だがマティアス上昇魔法は失われた魔法技術なの私はルリー・アベット・ロートです僕はアルマ僕の勘は結構当たるんだよ ななんてひどいいじゃないですか私女のハハハハ失格門がたった一人で来たぜ最強の紋章が最弱扱いされる魔法技術の衰退した世界だった無衛章魔法が衰退し第4問が失格門だと蔑まれる。 それがこのの時代の常識だ な, なんで魔法が霊賞してないのに無影響魔法は認められていないあの私でもできますかこの魔力の感じもしかして今の我々にできることは何もない間違いないこいつは人間じゃない無影響魔法を衰退させたのは魔族だこの手に宿す この国に数百年もの間魔族が入り込んでいたということだすごいですマティー君まさか魔族と戦えるなんて行きますよー人間ごときがビビらせやがってそなたに魔族対策の準備を一任するどうやら今の世界の状況はかなり深刻みたいだな